です、えー、今年の曲は「ですね、えー、暁の虹」といいまして「えー、夜明けの虹」をテーマにしました、えー、長くて暗い夜も、えー、必ず明るい朝が来て、えー、時には、えー、虹がかかるように、えー、人生においてつらいことが続いてもですね必ず明るい未来を待っているんだとそういうメッセージを込めた、えー、曲になっています、えー、振り付けの方もですね前半は夜の荒波を 後半は、夜明けの光と空にかかる道を、えー、幅広く鳥に例えて、えー、作りました。えー、正解をおります。どうぞご支援よろしくお願いしま す, います。はい、それではメンバーのみな、元気よく行くぞ の空にひとすぎ光さず海を切り裂く白羽鳥三里かけ勝てるは七色きらめき食べるや赤土の虹いざ 長く生き闇の先に道が広がる陽気の地点 ありがとうございました。